自分で鳴ら し, たりしまあっそうですか。はい いや本当になんかピクってなりましたね、うん、だいぶピクピクしました<笑>もうピクリンコーそこ抑えた<笑>ピクリンコー首は結構ドキドキしますね<笑>首はちょっと痛かったでしょ 痛, 痛かったでしょい や, <笑>いや、ちょっと痛いっていうか、びっくりしました そ,、ね、そっちの方が ですね、いいい、ね、びびいいでですすすねね<笑>いやいやね、り方がごちょっと結構ド M なんですけどね。 しまったなと思ってないですか大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫<笑>頭上げててもらって、えーこれえーえー、でははなんかドキドキしまますねこれ口は閉じて 移しますす、ね、ち, ちょっと突然あ ま, ま, まあこういうお首のけん引のやり方もですね。はいはい おっ<音楽><音楽><音楽><音楽>